ナナはこの経験をアイドルに生かし プロデューサーサさんナナはどんなチャレンジでも負けません落ちるようなふわふわした感覚だんだん癖になってきましたほらプロデューサーさんも気持ちよくなってきませんかウサミンンンパワーでメルヘンチェンジ今日のナナは宇宙をかける超宇宙アイドルスペース 人参ロケットに乗って、アイドル7を求めるファンの元まで飛んでいっちゃいますよ プロデューサーさんも、いつかうさみん星に。あっな、なんでもないですこれもお仕事ですからえっへんう、宇宙くらい、なんのそのここへも人ンの馬車で来ました宇宙酔いかもうう。プロデューサーさん、酔い止めとか。うう 宇宙は広いから一人じゃ寂しいですよねプロデューサーさんプロデューサーさんもビビッと電波受信しちゃいますかナナふざけているように見えるかもしれませんけどプロデューサーさんと宇宙一のアイドルになりたいのは本当ですからキャッはあ。 プロデューサーさんナナはですねウサミン星人なのですよ最近ファンの皆さんもアイドルのみんなもそこに容赦ない気がしますウサミン星から日々事務所まで通っているというのに日々電車で片言じゃないに人の馬車に揺られてですよそんなススペース級の歌って ホアイドルとか、設定とか、ひどいですよね。希望中傷ですよ。ぷんぷん。もちろん、ナナは、陶器ウサミン星から通ってますから、宇宙もひとっ飛び、なのです。さすがに、宇宙船がいりますけどね。<笑>宇宙、ですかも、もちろん、得意ですよ。この地球広しといえど、 宇宙が得意なアイドルは7くらいですね、きっと !7 だったら宇宙遊泳だって華麗にこなしてみせますよきゃあん今、ピピッと来ました。これは、嫌な予感うんうん。 もしのことがあったら乙女の秘密セットを なんですよね。